えー、こんにちは黒田和ででしす深尾太子さんいんは、はい、今日はあのビートルズの名曲ちょうどうちのブログでもああだこうだって話してて何回かシリーズにわたって書いてはったよねそうそうそうそうそうだからこういろんな人がいろんなことを教えてくれるからうんああいいよなと思って「このジャンウッド」ってやつですかこれあのバディ・リッチが演奏してるのが俺一番最初に。 か大学生のところをよく演奏したのな、まあそ う,、ね、ドラマ<笑>そうそうそうそうバディリッチのビッグバンドのアレンジがあって、うん、あれ結構早い早い段階でなんか演奏されてるからその後に有名になったのがハービー・ハンコックの九十、はいはいはい、年代よねそうそうそうそうそうあれはもう本当リアルタイムで買ったしあれが出てからめちゃくちゃこの曲やる人増えたよねうんそうかもね確かにね ジャズのレパバトに入ったって感じだよね。そうだね。うん。でもまあ、そうやって考えると、モラディリッチって相当昔にあってはいるんやけど。まあ、あのアルバムのあのハーヴィーのアレンジがものすごくこうなんてうか神秘的な感じがして。うん。で、あの曲がもう神秘的な感じがもうどう考えても俺もノールジャンウッドやと思ってて、うん。うん。もうノルウェーの森やと思ってたんですが、実はノリと森とチャウと ね、その辺を調べていこうかやっていきましょうはい<笑>、はい、まずそのこの「This bird has flown」っていうのはこう鳥が飛んでっ た, んだよ、ね、飛んでたのみたいな感じやなそれ女の子のことを言ってるのかねそうだよ ね, ね スルは女の子だよねそうだから僕のイメージ的には何か森のぬるえの森のおとぎ話のお話なのかなと。ああなるほどね確かにそんな感じがするす。そうやって思ってる人はめちゃくちゃ多いんちゃうかなと。うんなんか ウッドって単数で言われると木材とか木とかっていう感じでなんかウッズんか S が入るとフォレストよりもちっちゃい版の森みたいな感じもするけど、うんうん、でもあえてこうやっぱり木とかよりは森って言った方が五感がいいしイメージもこう湧くから広がりがあるからこう1個の木よりもこ、うん ん, ん, うん、んな感じで森っていう名前になったんだろうなって感じはするよねああそうなんやえ森っていうイメージあうーんでもまあ 曲の内容から見ると森は全然出てこ ん, もん、ね、うんそうだねじゃなそうそなんていう の, あの小説有名な小説がさ日本人には影響してるんじゃない、うん、ノルウェーの森って言ってる、うん、から、うん、あの村上春樹さんが書いてんねんけどあの僕は村上春樹の大好きで、まあ、結構たくさん読んでるんやけど、うんまあ、年部ではないけど、うん、まあまあ有名どころは読んだし短編集も結構読んだんやけど、うん、まああの。 あとね俺あのトルーマン・カポーティーっていうその、えー、作家がいるんよ。うん、有名なのがティファニーで朝食を、うんうん、あの人のなんかまあ英語の文体自体が、まあ、多分、うん、あのトルーマン・カポーティー好きって書いてあるし村上春樹さんがあの辺に影響されてん で,、うん、でトルーマン・カポーティーの「ティファニーで朝食を」は村上春樹さん役のも本がある、ね えー、そうすると村木さん上春樹さんの本っぽいなぁと思って結構読んでたんやけど、うん、その登場人物があのあれ見たあのオードーヘッヘプマンのやつは。うんまあ見た見た。みたいなもっとはちゃめちゃな感じで、うん、どこ行ったか分かれへんみたいな感じになってしまうなんか本当はストーリーでだからあれは最後なんか彼と一緒に結ばれてしまう猫探して結ばれてしまうってシーンがあるんやけどあの二人は結ばれないっていう。 感じやったかな？確か小説はノルウェーの森はあの村上春樹さんも買い取ってでこの間ちょうどテレビでもやっててさ。なんか、はい、あの本の表紙があの真っ赤に緑の文字と緑に赤の文字になってるやん。で、あの文字のフォントは震えるようなフォントを作ってくれて、村上春樹さんに特注されてて。 うん、初めて作ったんやってだから震えてる感じの文字になっててなるほど、ね、で、えー、そう赤は生命を意味してて緑は死を意味しててみたいなであの当時ちょうど学生運動が起こってもの、うん、すごくこう自殺する人が周りに多かったらしくてもの、うん、すごく村上春樹さんもそれに対して投げていたことがあってそのう ん, ん えこの本って80年代の80年代に出たけどあ の, あの舞台は1968年。あその舞台あ、そうだねあのうお話の中のそ ス, ストーリーの舞台になってるのが60年代そうちょうど村上春樹さんが早稲田大学に行ってて時代のそうそうで学生運動を横目によく見ていて、はいはい、周りで自殺して亡くなっていく人が多かったからこ要は生と死は反対ではなくて隣り合わせで生きてるっていう意味で。 赤が生命で緑はその森で自殺する子がいてそ の, その緑が死を意味しててみたいなそれは隣り合わせになってるっていうなんか意味もあるんやって何かまあいろいろ含んでまあその回り道したけど何が言いたかったかというと村上春樹さん自体は多分これがウッドが5役やって知ってたと思うね、うんううん、て ル の, の森にしたたと言った、うん、そう感じるけどねなんかイメージ的には。うん、そうだねそうだねそうすると結局そのあの小説の中にも森が出てくるし、うん、でもあの小説の中では あ, ある男の子がある女の子が大好きでみたいなこういうこういう雰囲気のシーンがいっぱい出てくるんですよ。で一番最初に あのこう飛行機から降り立った時にこノルウェーの森がビートルズのノルウェーの森がかかってるっていうところから始まるんやけどそれをこうなんかこう物語にしたんちゃうかなみたいな感じだからこの歌詞の空気感にすごい似てる、うん、ノルウェーの森自体はねだからすごいよく作られてるかなとは思うなのでノージャン・ウッドっていうのはなんかこう500って分かってたけど なんかその方が売れるんちゃうかみたいな思惑もあったんちゃうかなみたいなでもここでえっ、ー、とまあ最初入っていくと「うん、I o n ンスハド d a girl」やから、まあ、この「ハードのイメージがこういうのって うん、I had a girl I, why, once in a 前のことやな、前、うん、とかちょっと前、I, why, I once had a girl. 彼女と付き合ってた、うん、って感じだよね。そうか、うん、なんかこう引っ掛けた、なんかこうナンパしたっていう感じの役をしてる人もいる。ナンパしたっていう具合にダイレクトにはならへんが、I had a girl、うん。一般的あ の, そ, のそういうシチュエーションだった。 っていうことだから、うん、なんか、picked up a girl みたいな感じだったら、本当あの道端であの声かけたみたいな感じやけど、うん、I had a girl やから、うん、あのほあえてナンパしたとか、そのその時だけの関係だったみたいなのはダイレクトには来ないけど、それもあり得るうる、ん。ありうるとありるうる、ん。ありうる、I had a girl、うん。その日だけの関係でもあるし、もしくはもうちょっと長い関係もどっちもあり得るなうる、ん。あれ、ピックアップやってよ。 ピクトッいやそうね。あっピックップガー。Yeah, so、I picked, I picked <笑>それはちょっとほんまにナンパしたみたいな感じになるけど<笑>。がナンパしたよな。<笑>まあ、I, had, I once had a girl やと、なんか、えっ、ー、と、彼女が。その女の子自体は、なんかこう、向こうが惚れてるとも取れるし、こっちが。 これ出るとも取れる。そうね、同等だよね、アイワンスタイルやったら、まあ、付き合ってたよって感じ、ねあ。付き合ってたか。うん。で、主題性。シーワンサードミー、あ、だから、まあ、彼女が。彼女が僕のことを、なんか、あの。なんつうか、シーハーミー、例えば、うん。もう、you have you have me とか言うともう、あの、あなたにも完全にも屈してる感じ、もうあ、あの、ああいうと、言う通りにします、あなた素敵やから。うんうん もう惚れてるからもう言いなりになるわっていう感じもあ、She had me とか You h a v me とかやし、うん、なんかニュアンスはいろいろあるよね。She had me だからもうあの彼女彼女に惚れてたんだよねもあるしもうちょっとどっこんだった、ねうんだよの彼女振り回されてたんだよね的なものもあるし、うんうんうんうん、She once had me やと彼女が自分を持ってったの方がこっちの方が、うんと、うん、彼女が優位 彼女が優位そう。そうやんな、うん。もうあの彼女の言う通りって感じ。うん。こっち側ではなんかそのいや俺の俺の俺の女がおっていや俺彼女の男と言うべきかみたいな。<笑><笑>な<んか><笑>そうやな<笑>もう。I had a girl in, <笑>なんかあの。 自分を主体にした感じはあんまりないけど。ヒーハルミーにした途端、あ、こっち彼女の主体性はすごい大きい。あーはーはーはー、はははは。アイハーダーガールや、アイハ、アイハーディユーとかはそんなにいいやけど。と、アイ、アイの主語はどこでもいっぱい出てくるから、ア、う、イ、ん、そんなに重きを置いてないけど、うん、そこもヒーハルミーいうことで、うん。あの、いや、彼女が主導権握ってた感はいっぱい出るっていう感じが。 ここを二段目で置き換えて言ってる。書えて言ってるってことはかなりこれは大事なそう雰囲気やね、主題の定義やね、うんえー。で、彼女がちょうど私に見せた、えー、僕に私に見せた彼女の部屋をってことで。Show me her room. なんかお部屋に連れてってくれた。連れてってくれたって、まあいいよね、こっちの方がいいよね、連れてってくれた。 ナンパしたは消しとこうかな。そう。<笑><笑>ナンパしたのかどうかは分かんないね。うん、ナンパしたのかもしれないけどね。まあそういうなくはないみたいな。まあなんか、なくは就職ミーティンルームだからその日に当たばかりっていう可能性はあるね。就職、ねね、今まで行ったことないからその日。うん。うん、確かあんまりだからそこはこうどっちでも取れるから自分の取りたいように取った。いいそうそうそう。なんかこの歌詞全体的にこう。 聞く人の解釈に任せるところって大きいよね。あまり説明しすぎてないのがそれがかえっていいやろうね。だよね。うん。え、う、ずんていっっていうのは何々じゃないって感じだから。いいでしょうっじ。うん。ノージャンウッドってことは、このウッドがウッドやと森やけど、ウッドやとまあ。ね、な, い な, いなこれがなんかウィキペディアとか読んでるとさ、やっぱりあの。うんこの その当時に、うん、ロンドンで流行ってた、うんうん、お部屋の壁紙でさ木目調の木の安っぽいんやけどそういうのが流行ってたらしいのノルウェーの木目調でいいでしょうって言ってるんだって説明してあるのもあるし。うんうん、もしくはあの ノルウェーの木は実はその暖炉にくべる木とか で, 後であとの火をつけるとかいう言葉が出てくるから暖炉にくべる薪みたいなそういうふうに取ってる解釈してるのもある。ううん、ううんうん、うんん うん、でもそのフォルマカズニーはそのロンドン の, 何とかだといあの壁紙だと言いましたみたいなことがウ、う、ィ、ん、<笑>ペリアに書いてたりするから、まあ、そっちなのからまあどちらその辺の解釈も聞く人の想像に任せるっていうのは含めてノルウェーのさ「いいでしょう」ぐらいに解釈し書いとくと、うんうん、人がどっちでも取れるかなっていう。あなるほどね、うん まあ、イメージ的にはこうい う, こうお部屋に連れてってくれて、まあ、ここに森はないからそうだね、うん、でもこの森の絵が描いたペインティングがあったのかもしれないけどああそうかもしれん it good? あ森ともこれなくはないこれなくはないい や, ーいやアメリカ人の人が聞いてウッドっていう単数形で森を想像するかどうかはちょっとわからない、ね、ああそうやな、うん そこら辺はやっぱりやっぱり森とか素材かキーポンのそういうパターンかみたいなそっちになるって感じなるかもね、うん、ただそのグッドグッドとグッドをあのインフマ世帯からグッズになったらやっぱりインフマへんしああグ、no, ッドとイズンティーグッドノージャングッドにした い, したい、ねうん、なるほどまあやっぱりこう 歌詞ってそういうこうイ印踏むために無理やり持ってくるとこはある<笑>、うん、無理やりたんす系にしたりとかでもあるで、えー、まあ、she asked me to, say,、うん、to stay か。へえ、she asked me to stay。へ、う、え、ん、And、she told me、uh, to sit anywhere。どこに座ってもいいよと言ったと、まあ、どこでもどこも好きなとこ座ってねーって感じ。うんで 見、so、渡 I l o o k たはあ r o u あ d まあ見たしたら、あなんたなか I っは あ, あ, あ, あんな、ね、た i、まあなたはあ e たはあ a たはあなたはあなたはなたはなたはなたっあなたはあなたは椅子はあなたはあなたはあなたはあなたはあなんはあなたはなたっあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはたはなたはあなたはあなたはなたはあなたはあなあのあななたあなたあ ペルシアのじゅうたんじゃないけどさん<笑>とかでもあるしなん、うん、普通にラグでもあの下に引くカーペットは結構なんでもラグーはーはーはーかなんち言うのソファーの前にちょっと置いてるテーブルせんテーブルの下に引いてあるようなああいうラグとかうーんもしくはバスルームのあたりにちょっとちょろっと引いてあるやつとかあーはーはーあいうのラグっていうの ね, うねまあまあカーペットみたいなのに座ったとでカーペットって言うとなんかお部屋中全部引いてる感じが しちゃうかもしれないけど、ラグって言うともうちょっとアクセント的な感じがあるかな。はははははは。な、まあ、なんせ、床に座るほかなかったんだよね、椅子がないか ら, いからね。うん、でそのどっかに座るっていうよりは、ちょっとそのラグ、あの座っても良さそうな場所があったから座ったって感じで、ね。ははは、うん。で、binding my time. そうそ う, そう、bind my time。なんかよくあの、patiently、<笑>まあ我慢強く、うん。 待つって感じ。よくそのこういういフレーズ使うのはなんかこう会社辞めるまでちょっと時間の潰すとかそういうのはよく、NV、なんか書いてたりしてんけど、バイドマイタイム。でもなんせこうじっとちょっといい機会を狙ってじっと待つ感じかな。あ i n d in my time, drinking the wine.、はい And、we talked until two. バ until... インドって、えー、寝るっていう意味 バ イ, ドバイドがね、よくわかんないの。ただ、うちのおったにもね、バイマイタイム、バイドって何言ってたらわからんこうやって。<笑>バイマイタイムは何言ってたら、あのガジッジと我慢強く待つことみたいな、そこ答が書いてきすあーあー、なるほど。バインドって、あのバインダーのバインドやもんね、確かに。それ は, それはバインドだよ。B-I-N-D だよ。これはバ イ, ド, バイドか、これは I -D -E。バイド。バイドは、あ、そうか。食べ て, 食べ て, <笑>食べてあ チャンスを待つって書いてあるああじゃあこれ自体がそういうことない、うん、バ イ, ファイニングマイタイムだともう即答、えー、でなんかチャンスをかかってるって感じか待って待ってるって感じ、うん、ちょっと、うんんんんでドリンキングドリンキングとバイディングはかかってるのかかってるわけじゃなくてまあでも、まあ、ワインはなんとなくかかってるぐらいけどだ遠 い,、うん、遠, いっゃう遠いね、うん で「ウィトークドアンティルトゥー」の「トゥー」は夜中の2時っから、ね、夜中の2時か、うん、あの2時までの間ずっとっていうことだもねアンティルっていうのはねずっとしって安全し it's time for bed」「もう寝なきゃ」って言われた と, ちょっとそう寝る時間よねってこれにさあ一緒に寝ましょうの意味はないの あの糸として含んでいることはあっても、うん、このこの言葉自体にはない。It's time ないね「つたんにも言う」うんうねうん、って言うから普通に「寝る時間よ」って言うだけの意味。<笑>彼女の中に糸あったかもしれない そ, れ、うん、そうかそうんじゃあ、私寝る時間よって言うから普通に寝る時間よってにうだけの意味。時にうん時に寝る時にに寝る時に寝るにに寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝る時に寝 彼女は私に行った、えー、働いて働いていた、これはだからあれやね、この思い出してるから過去形になってるわけやな。そうそうさ主体の文章が過去やから、うんうん、もう過去になってるけど、今の文章は私に会うの、ん、g、うん、働いてる。だから要するに、朝働いてんねんっていう感じだ、はい、ね。うん、<笑>っていうふうに言ったっていうことやな。でね さて、トゥルアフェ笑い出したと。で、アイドルと、アイリズン。ああ、アイドルと、アイリズンとで、僕は。働いてないよ、朝働いてないよっていう意味。朝働いてないよって感じ。僕も、あ、いろんな役をしてる人があって。うん、僕は働いてないよ。 暇だよっていう言ってる人もあるし、でも僕は朝は働いてないよっていう意味もあるし、うん、どこが「I d なのかがわかんなくて、うん、ー彼女は w o r k e in the morning の, ーのその w o r k だけを、うん、働いてないって言ってるのか、w o r k e in the morning が全部含めて、うん「I, I don't work in the morning」。朝は働いてないよ、他だから完全に暇なのかどうかこれ見たらわかんないけど、うんで あ僕はそうじゃないよっていうのだけは、うん、<笑>だからそうまあ要はも う, もうちょっとなんとかしたいって思ってそうそう朝忙しくないから僕は大丈夫っていうん、かな<笑>えクロールドはクロールはこれやろこれやからこうハウとかそういう意味なんだっけ<笑>クロールオフとスリープインドバースクロールオフオフはどういう感じやオフっていうのはなんか なんかそこから去っていく感じ。ああ、そっかそっかそかそか。この今の場所からオフするっていうイメージね。そうそうそ う, そう。うん お風呂で寝たってことやねんけどそのバスタブで寝たのか、うん、お風呂のその辺でごろんと寝たのか、うん、スリープインナバースって大概言うとバスタブでこう寝ることやとは思うけどう、まあ、バスタブで寝たって言ってもいいしお風呂で寝たって言ってもまだいいんなんかラフとバスをかけてるそれでもないまあ確かにねこう近いね次回。 ね、あの歌ってたら、その辺は音的にかぶるよね。なるほどね、うん、これはいいんやと思う と, と思うそうかそうか。じゃ、あまあ、かなりだから、あれやね、だから。うん、もともとのイメージのこの。ノルウェーの森のおとぎ話とはだいぶ違 う, な<笑>違う。確かにね。あ<笑>、そのノルウェーの森のおとぎ話だって、その村上春樹さんの小説の。こう。 若者たちのアーダーコーダーの方にちょっと近いかもしれない。近い感じ、うん、そんな感じがすごくするかな。うん、で、えっ、ー、と、また最後に同じメロディが来て、えぇ、ー。And when I awoke, awake の過去形音ね。で I...、目を覚ましたら、I was alone, 一人やった this world has f o w n あそうか。ここに、これを主題にしているのか。<笑> 鳥は飛んでったっていうのはも彼女が逃げてったっていうイメージ。そういうことやな、仕事はいったん、じゃな、かな。うんうんうんうん。で、そう、あれリッドは、リットはライトっていう意味か。そう、ライトの角系だね。ああ、そうか、ライトの角形。え火をつけて。何に火をつけたんやろう、とか、ここが。 論争 を, <笑>を巻き起こすそうやね。放火したんかとかあの。それこそ暖炉に火つけたんか、タバコに火つけたんか。あ, あはあはあははあ、何だろう。でもまあ、なん火をつけた。で、ノルウェーの木っていいでしょこれも本当にあの解釈いっぱいあるよね。なで、うんうんうん、書き方だよね。だから説明しすぎなくって。 そうや な, なんで彼女は飛んでってなんだち俺一人みたいな感じなのな感じがするよね。うんうん、でまあ、でもなんかイメージ的には俺なんかタバコに火つけてなんかまあノルウェーの木いいでしょうっていう感じがいいのかなとは思うけどねなんかー。ノルウェーの木いいでしょう「i s n e it good? ノーウィジアン w o d って言ってんのが彼女の言葉を思い出してリフレインでもう一回繰り返して頭の中で彼女の声が響いてんのか、うん それともこの木いいよねって自分でなんか笑いながら苦笑いしながら言ってんのか、分、うん、からんけど、ね。分からん、ねねま。答えはないけど、まあイメージ的にはおとぎ話とはだいぶ違うよっていう話。<笑>そうだね。え<笑>実際なんかあったエピソードをもとにこう詩的にポエティックに変え 書いたんやろな。まあそんな感じはすごくするよね、うん。エレクトに書きたくないのもあってこういうふだったんやろなって感じは。そうね、ん。描かれてる描かれてる女性はこの人だったかもあの人だったかもみたいなこともいろいろは書いてきてねあっちる。そうそうかだな。うん、<笑>まあいろいろあったやろうしね。<笑>でもまああのー、その。 ノルウェーの森っていう感じではなくて、ノルウェーの木、でもノルウェーの木とか。ノルウェーの、なんか、部屋とかって書くと、もう一つなんかこう、神秘的な感じがしんや。だよね、そこ、森って言い切れはったのはすごいよね、あれ、ね。多いと思うよねうん。そう、あれはだから、今ちょうどノルウェーの森、もう一回、俺も、もう四回目ぐらいかな、ああいもの。ああ、そう。でも、全然忘れてて、あの、大筋は覚えてたけど。 めっちゃ神秘的というか村上春樹さんのこう歌詞の表現歌詞というか文体の表現がめっちゃ好きでうんなんかこうジャズに似てるかななんかその小説1冊読んで何かが起こったっていうことはまあ一応「のれのまり」はいろいろあるねんけどそんなに大きなファンタジーがあるわけでもないけどファンタジーみたいな感じ。 そうただただ主人公が部屋にいてご飯を食べたりしてるだけの表現でなんかこう物語が生まれてしまうみたいな<笑>そういう文体なんね。だから村上春樹さん自体もねジャズ喫茶やってはったから、ねたうん、そうそうそう佐山さんがずっと通ってたって言って僕のねメルマガのそのリスナーさんで2人ぐらい通ってた人ああそうなんやすごいリアルタイムで知ってはんねんやそうでそれで マスターが村上春樹と一致せんんかかっっったたて言よなマスターマスターって呼んでたから全然知らんくってでその後店がなくなったのは知ってるけど「ノルウェーの森」を書くまでは、えー、っと こ, のこの小説で手応えを感じてからあのこの小説かなこの小説で多分手応え感じて、えー、っとお店閉めてるんやけどそれまではあの小説出してるけどお店やってたみたいもんね。 編集者の人が取りそのお店に取りに行ってたってただからすごいなんかこうああそんな行ってみたかったなと思っホマやなあうん。だってめちゃくちゃジャズのジャズとかビートルズよう出てくるしあとクラシックやとマルタ・アルゲリッチっていうピアニストがおるんだけどめっちゃ俺も好きなピアニストやすごい今の音楽の指向性が似てる気がする。う だからジャズミュージシャンは海外の人もよう、う村上春樹読んでるね。うんうんうん、うん、だかあの、英語に訳されてんねんね。そうそうそうそうそうそう、かなり訳されてる。うん。ん何十カ国みたいな、こう、思ってたのと違うって思う人もいるかもしれないですけも<笑>元ネタはこういうイメージですよというお話でございました。あの、シタールとか使ってさ、そういう、な、うんか、こう、エキゾチックな。 元々曲やんインド系のかもしれないよ、ラグーね椅子が1個もないあははだから、しかもそれにスタール使っててさ、そういう、うん、イメージでさ、書かれた曲なんかな、あ そ, うかそういうイメージ持ったけどね、一番最初に。で そ, まあ、そうこれもスタールがすごい西洋文化に広まった、うんだやったっけ、あ の, の人。ムラジョンズのお父さんやろ そ う, そうそうそう、そうの、ん、ラ・ジョンんお父さんで娘さんもやってはってさ。えっとね。娘さんの方をライブで、ニューヨークでライブで見たことがある。うん。ラビシャンカー。ラビあ、だからラビシャンカーなんや。うん、ラビシャンカー。ラビコー・トレインだったんや。せやせやせや。あ、ラビシャンカーがやがって、そそれあのジョン・コー・トレインがラビコ ー, トー・ト、うん ああ、息子ラビーコールドやもんね、うん。ラビ、だからラビシャンか。ああ、そうかそうか、そこも関係あんねや。ーえー、ジョージ・ハリスの弟子として受けていれ受け入れてるんやね<笑>そう。すごいよね。<笑>すごいなうん。この人だから、ねこれこのアルバムで世界的に有名になった。うん だとこのあことのでさしたあるとか結構つかれるようになったって感じ、ね、あそっ か, かそういうなんか異国情緒あることづくりだよねそっかノラ・ジョーンズとアヌシュカシャンカかうんアヌシュカさんは何か異母兄弟みたいな60前後で授かった子であるためにって言われたよ<笑>すごいな<笑><笑> まあでも確かにこの曲はもうほんまにスタールのイメージであのそういう部分があるよね確かに、うん、だからなんかこうどうしても森を思わせてしまう感じが楽器自体もそういうね木とか森とかイメージさせる感じるうん、うん、そうかそうかというわけで、えー、もう一度ぜひ皆さんこれを聞いた後にもう一回聴いたらイメージなんかイメージが悪い方に変わってほしくはないけど こういう意味でノルジャーウッドっていうことですが、えー、また聞き直してみたり本をぜひ手に取ってみていただけたらいかがでしょうかということで、えー、今回はビートルズの「ノルウェーの森」を解説してもらいました加藤大河さんでした。ありがとうございました。